はいどうも料理のおじさんでーす今回はですね、えー、ちょっと皆さんいつも僕の動画見ていただきましてありがとうございますただ皆さんあのちょっと気になってるかもしれないですけど僕の最近の動画はですね、えー、野菜が全く出てこないですね、えー、ちょっともう不健康料理研究家とか言われるのも嫌なので今回はお野菜をたっぷり使ったレシピ、はいえー、こちらをですねやっていきたいと思いますえー、っと今回はですねまな板使いませんボウルだけ えー、レタスは半玉分使いますね半玉はまあ大体こんぐらいですね結構今日は量が多いですねはいこれ を, を使っていきます大体ね僕は半玉っていうの 150g ぐらいなんですけどももし気になる方は測ってくださいもう本当にね今日はまあ作っていくのはレタスの秒速サラダっていうやつなんですけども、えー、これは何が秒速かっていうと作るのも食べるのも秒速なんですね、えー、なのでですね今ちょっとやっていきたいと思います まずですねこの芯は手で、えー、もぎ取ります、えー、そうしたらですねレタスはねこんな感じで、えー、もう手でちぎってくださいこれを使うのね、えー、ちょっと洗い物出ちゃうしハードルが高いのでレタスは、ね、ちぎるだけでいいですでこのレタスはね表面だけちょっと洗ってますもうここで味付けしていきますまずめんつゆです大さじ1ですでちょっと量が多いので大さじ1強ぐらい入れましょうかち ょ, ちょっと多めにはいあとお酢でーすこちらもおめんつゆと同量でーす大さじ1強入れまーす はい、ごま油でーすこれもぜひ今日は終わりますあとお塩ですこちらお好みですねはい味が足りない時に入れてください、えー、今回はちょっと入れますはいこの状態でですねよーく混ぜ合わせてくださいはい、よーくね混ぜ合わせてくださいねでですねレタスに水分がいっぱいついてると味に辛みがよくなりませんのでレタスの水気はねよーく切ってくださいねよーくまぶしてくださいよーくね全体に味が行き通るようにねやってくださいね 今ね、すっごいうまそうに入手しますはいこんな感じで周りにドレッシングがね、えー、行き渡りましたこちら盛り付けていきたいと思います、うん、盛り付けるって言って も,、ね、もうガサガサ入れるだけですからねはいそうしましたらですねのりです多めのがね結構美味しいですよわさっとわさっとね、えー、乗せちゃってくださいはいそれではですね仕上げにごまをかけて、えー、こちら で, ですねレタスの秒速サラダの完成です早、はい、はい はいそれではですね来上がありましたので早速食べていきたいと思いますもう早かったですね僕のレシピの中でもかなり早い方になりますいただきますうん<笑>これ超うまいなんかねもう飲め飲めますレタス飲める僕ねあのあんまり野菜好きじゃないんですけどこれだけ味付けちゃうとすごい美味しくいいと感じますうん 感じとしては甘酸っぱいチョレギサラダみたいな感じですうんうんこれねレタスも飲めちゃうんですけどビールも飲めちゃううんうまいこれはね食物繊維不足の現代社会の皆さんこれ超おすすめですめちゃめちゃいけますだかねの苔海苔の風味はすごいんですよ僕も野菜好きじゃないのね野菜不足しがちなんですけども このサラダはね、本当に半玉、全部一人食えたんで、それぐらい、もうめちゃめちゃうまいです。ガッツリガッツリいます。アレンジにするとしたら、あれじゃ塩あるかな、これ。基本的にまあドレッシングはあれで作っていただいて、えー、例えば、なんか少し辛みが欲しい人はわさびとか混ぜてもいいかもしれないですね。えー、あと、ゆずこしょうとか多分そこすごくあるかなっていうふうに思います。あと、香りをつけたい方はですね。でも僕はこ、これ、このまんまでも全然いいかな。 で、これですね、まあ、レタスはもちろん美味しいんですけども、多分他の野菜お野菜も結構美味しくいただけるんじゃないかなって思います。例えばオニオンサラダとか、もうドレッシング自体はもう本当に秒速でできるので、いろんなお野菜にね、使っていただけるかな。だから、あの、変な話なんですけど、ドレッシング買う必要ないかなっていう風に、今僕感じました。あのこれだけ美味しいものができるんだったら。えー、なのでですね、これもう本当にね、野菜を普段食べない方にこそおすすめしたい、えー、非常にね、美味しいね、サラダメニューになってますので、これ本当ね、 あの食ってくださいでしかもですね低糖質でヘルシーですこれこれなる野菜食えるということでこちらのね秒速サラダもねさっき見たら分かると思うんですけど超簡単なので是非皆さんやってみてくださいはい、はい、それではですね今回の動画作ってみたいなとかですねおいしそうだなって思っていただいた方是非是非チャンネル登録および高評価をお願いします